代表して久井和正さんに今年の参加の意気込みをお聞きしたいと思います。久世さん意気込みをお願いします、はいえー。今ご紹介いただいたようにですね、平、え、成、ー、10年を超えて初めて東京、えー、東京の運搬交通の多いですね参加させていただくことになりました。えー、王族からも約、えー、20名ほどですね来てますので関西関東からもみんなで盛り上げていきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。 えー、こんにちは、えー、大阪から参りました祭りであると書きまして再会と申しますよろしくお願いします<笑>今年のテーマは五一新また、あの名を文明開化。これは、えー、激動の時代あらゆるものが激しくものすごいスピードですね生まれ変わる明治維新を表した言葉です本日は 移りゆく時代の中で踊る、ご一瞬の中で踊る再会の音をお楽しみください。<音楽><音楽><音楽> 一心をかけて時代を変えた大学児今東京です 町屋さんり <音楽><音楽>おンまだまだ夜はこれからだ I'm <laughs> sorry. i e t s s o